若手有望選手をどう守る加熱報道にネット動画もお陸上。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1月15日の全国都道府県対抗女子駅伝で17人抜きの回想を見せて注目を集めた岡山拡散中3年のドルーリーシュエリ選手が全国中学生クロスカントリー大会2月5日、滋賀。 出場を取りやめた。代理人弁護士を通じて、報道への対応や、周りの方々からの撮影や声かけの対処にとても不安を感じたと説明。将来が期待される若手選手を、どう守ればいいだろうか。ドルーリー選手は地元の岡山で1月29日に行われた駅伝にも出場し、多くの報道陣が詰めかけた。過度な報道で精神的な疲労が増し。 無断で撮影された動画がインターネット上に広がったことにも不安を覚えたという。陸上女子1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不和製衣ライ選手。拡大は2021年全日本大学女子駅伝などでの活躍を機に脚光を浴びた。五十嵐俊晴監督は競技に集中できるよう精神的ケアに不信し、原則として写真やサインは断っている。五十嵐監督は 普通の競技生活を送りたいだけ、記事が選手を傷つけることもあるという、ドルーリー選手の判断には、そうせざるを得ないほど、周りが騒ぎすぎているとの見解を示した。スポーツ選手のメンタルサポートに関わる、琵琶湖整形スポーツ大の豊田の重教授、スポーツ心理学は、マスコミと彼女との信頼関係が崩れ始めているとして、取材するそばの自主規制が必要と強調。競技環境が制限され、 中高生の心の発達に大切な、好きなことを好きなだけやるという経験が阻害されかねないと指摘した。ドルーリー選手は高校でも陸上を続ける意向で、そっと見守っていただけるとありがたい。ファンにも節度が求められる中、豊田教授は、成績が打ちても温かい目で見て、可能な限り普通の高校生活を体験させることが大事と述べた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。